2番の2番に貝塚駅電車が到着します。方向の輪から離れてお待ちください。この電車は貝塚駅で西鉄貝塚線に接続しております。 ありがとうございます。大阪にまた、海外自転車が発車します。お開きご注意ください。<音声> しみす。扉にご注意ください。<音声><音声> you、yeah.